4月11日に放送されたバラエティ番組、有吉クイズ、テレ朝サケに、ジャニーズの人気グループ、p n g o p ズの岸優太27が出演。持ち前の天然っぷりを発揮し、話題になっている。今回の番組では人気企画の有吉と、飯の2時間スペシャルが放送されました。岸さんは現在、 本格的な現地中華料理の店が集中している埼玉西川口駅のガチ中華で中国語のメニューを解読して注文するという企画に参加しました。同企画では資産の他にも マックの有吉弘之さん48や梅沢富男さん72島崎和歌子さん50が参加し、それぞれ隣の人のメニューを選んで注文していました芸能識者。そんな騎士が有吉にリクエストしたのは好物だというエビ料理だったが、有吉が注文したのは中華風のミルク揚げだった。そのため食べた途端、眉を潜めて軽減な顔に、 さらに有吉さんが注文したのは中国語でたままいというメニューでしたが実は日本語ではまさかのトウモロコシですが騎士さんは食べた瞬間何これめちゃくちゃネチネチしてるなんか不思議ですとコメントお店の方によると中国のトウモロコシはもちもちとしており日本のものとは品種が違うと言いますそして騎士さんが頼んだメニューも大学院も と、トースト、という、全く予想していなかった料理が届き、現場は爆笑に包まれていましたね。全能。四角大御所にも同時ない岸士太この番組では、騎士のある才能が光っていた。今回は梅沢さんや島崎さんといった芸歴30年以上ある大御所の方とのロケでしたが、岸士さんは同じることなく普段通りの自然な様子で、参加。持ち前の天然ぶりで、 島崎さんにメニューの注文ミスをしたりと、先輩の見せ場を作ったりもしていました。全道もともと騎士と食リポの相性の良さもあるが、こういった騎士のいたって真面目にもかかわらず、おかしなことを生み出してしまうスタイルに、大御所たちも楽しそうにロケを進めていた。この放送を見たファンからも、年上の大御所に囲まれてもいつもの騎士くんだった、ね。 何より大御所参謀が騎士君を可愛がってる感じはあってほっこり。有吉クイズ騎士かけ×食の需要の高さが世に広まってきた。今日食べた後に不思議な顔をする小動物のような騎士君をずっと観察して大し大学芋に悪戦苦闘する若子さんを心配そうに見つめ声をかける騎士君には好きが炸裂するし甘いものを二つも選びミラクルを起こす騎士君マジで選ばれし、男。 しかしガン君すごいなメンバー見るとただの視聴者でも謎に緊張する百戦錬磨の厳しい目を持ってるベテランの中に一人だけで放り込まれて騎士君のすごいところはどんな場でも全力だけど淡々といつも変わらないこびたり受け狙ったりヘラヘラごまかしたりそういうの、ゼロ。と、絶賛の声が寄せられていた。 5月22日には、騎士はメンバーの平野市耀26、神宮寺勇太25と共にグループから脱退し、秋にはジャニーズ事務所からの退場を予定している。今後は自身の実力で芸能界を生き残る必要があるが、騎士にとってその心配は無用なようだ。 四角、岸優ユータ初主演映画、G メンでヤンキー役を披露四角、岸は初主演映画、G メン8月25日公開でヤンキー役に挑戦する。4月6日に公開されたトレーラーでは岸の喧嘩シーンも公開されていた。